ウソ のじちですといううことでで、えー、鬼滅の刃2大イベントスペシャル見ましたでしたょうかいや、そんなに重大な情報を発表されなかったっすね。いや、まあ、普通にまあ、イベント情報が発表されたっていうことなんですけども、ちょっと待ってください、奥さん。いや、刀鍛冶の里編気になってないいや、そうなんですよ。刀鍛冶の里編って、一体いつアニメ化するのか、いや、遊楽園の2クール目でやるのか、それとも映画化で新しくやるのか、それともアニメ3期でやるのか、気になってますよね。僕ちょっと分かっちゃいました。いや、もう刀鍛冶の里編もうこれ確実に、 まあ、アニメ3期か映画化でまあ普通に制作は決定してるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどまあその根拠がですね今回発表されたこのイベントですはい4月の16日と17日にはまあ、鬼滅祭アニメ3周年イベントが開催されると、まあ、発表されたんですけどもあのこの流れちょっと皆さん覚えてませんちょっとデジャブじゃない<笑>あの夕書園の時もそうなんですよアニメ2周年イベントの時に発表されたんですよねだからまあタイミング的にも4月っていうの結構ドンピシャだし あの、遊郭園って大体多分2月ぐらいに終わると思うんで、まあこのイベントの中で発表するのが順当なんじゃないかなと思ってます。だからまあ、刀舵の里編、まあ結構急がなくても、このイベントで多分発表されるかなと僕は思っております。まあ鬼滅の続編は大体こういう大きなイベントで発表されるんで、まあ普通に遊郭園の後のニクールっていう説はないかなと僕は思ってますね。わざわざこの4月に組んだってことはね、まあ普通にこの時に発表するよっていうことなんじゃないかな。で、このイベントがね、ちょっと気になって、 たのはもう現地で開催するみたいな感じでオンライン開催じゃないんですけどもいや今コロナやばいやん<笑>それちょっとねどうなっちゃうのかね心配ですよねただまあオンライン開催だとやっぱ家でも見れるからそれはそれで嬉しいんですけどなんか今のところ幕張メッセで開催するよっていう風になってるのでまあちょっとオンライン開催に変更はありそうだなと思いつつまあ4月1617ちょっと見逃せないんじゃないかなここの中でまあ刀鍛冶の里編、まあ、アニメ三期もしくは は映画化発表されるんじゃないかなと思っておりますはいまあ、だから流れ的には刀鍛冶の里編はまあ、4月の1617のどっちかにね、まあ、発表するかなと思ってるんで皆さんそんな感じでまああのそんなにね焦らなくてもいいと思うんではいニクルではやんないと思いますはい遊覚園のねニクール目でまぁ、あ、刀鍛冶はやんないと思います普通に12話か11話で終わるかなと思っておりますまあ、そんな感じの刀鍛冶の里編はだいたいこの日に発表されるよっていうまあ、情報だったんですけどあのブルーレイのねジャケットなんかも公開さ されててねこちらねちょっとかっこよかったね<笑>普通にかっこよかったでなんかこのイベントのこのイベントのチケットなんかずるいことにこのブルーレイのね1巻を買わないとですね優先チケットが得られないよと いうことで、ちょっとね、僕はブルーレイをね、ポチろうかなと思うんですけど、ずるいな。<笑>金を奪おうとしてやがる。この鬼滅の刃ヴメ。俺から金をむしり取ろうとしてるな。まあ普通にね、遊郭園の円盤は買おうと思ってたんだけど、いや、1巻別にいらんやろ。2巻からでよくねみたいな<笑>。思ってたんだけど、これちょっと買わざるを得ないっすね。あとまあ全集中点なんかも今日発表されてたんだけど、普通に行きたいね。ちょっと前回行けなかったから、まあ行きたいね。まあそんな感じの、まあ今日はね、まあ普通にイベント情報の発表だったんで、まあそんな そんなに重大な発表はなかったんですけどまあ先ほども言った通り、まあ、重大な発表はこの4月の16、17に発表されると思ってるんでまあ、皆さんその辺をねちょっと長く待っておきましょうってことでそんなまあ雑談というか刀鍛冶の里編についてのまあ、お知らせというか考察でしたバイバイ